で前回までは、行列の回数、ランクを導入しまして、で、連立一時方程式の解に関する性質ですね、例えばその解を持つかとか、それからその解の個数がどのぐらいになるかということが、実はその与えられた連立一時方程式の係数行列、もしくは拡大係数行列の まあ、ランクから読み取ることができるという話を、えー、しました。で、えっ、ー、と、きょうはその、まあ、それにですね、付随する定理がまだあの2つほど残っていますので、えー、とりあえず今日はその定理2つ説明するところから始めたいと思います。 教科書は53ページですね。であと定理 2.16 と定理 2.17 が残っておりますので、まず定理 2.16 からいきましょう。定理 2.16 は、えーと、連立地理方程式の解の一位性という定理です。 解 の, の存在ですとか、それから解の自由度に関しては、前回の定理 2.15 で詳しく述べましたので、だいたいその証明を延長しますと、この定理に当たるわけですけれども、内容は えー、と連立一致方程式、AX イコール B という形で与えられたものとしましょう。これはあの前回もやりましたように、教科書の 2.2 式であの与えられている形です。で、この連立一致方程式の 係数行列これは前回から考えているものですけれども、この係数行列 A と、から右辺のベクトル B を並べた行列ですね。これに対して、その解の個数に関して次のことが言えます。 この方程式がただ一組の解を持つえこの方程式連立方程式がただ一組の解を持つことの必要十分条件は 行列のランクに関する性質から言えるんですけれども、この係数行列 A のランクと、それから拡大係数行列ですね、これのランクが等しくて、で、共に N に等しいと。N と言いますのは、 変数の個数ですね。変数の個数であって、この A の列数なんですけれども、この A のランクと、それからこの拡大係数行列のランクがともに N に等しいとき、またそのときに限って、この連立時方程式はただ一組の解を持つということが言えます。で、まあ、詳しい証明はここでは述べませんけれども、 一応、前回の定理 2.15 ですね、すぐ上の定理 2.15 の証明をたどっていきますと、こういった性質が導かれることがわかると思いますので、ここはちょっと各自考えてみてください。一応、僕の講義ノートには、証明はつけてありますここまでいいですか。 でえー、とでこの第2章の最後にあるのがその定理 2.17 でしてでこれはあの政治連立自治方程式の解に関する性質を述べています。 まず政治連立時方程式で言葉を思い出しましょう。どういう方程式かというと。 イコールゼロですねであの右辺がゼロであるような連立一致方程式を政治連立一致方程式と言いました思い出してみましょうで教科書ですとこれ 2.8 式というところに書かれていますので定義を忘れた人はそこに後で戻って振り返ってみてくださいで<笑> えー、とあとですね、この政治連立一方程式について、あのいくつかあの普通、ただの連立一方程式とは異なる性質を述べますと、えー、この政治連立一方程式というのはあの、必ず解を持つということに注意してください。えー、補足ですけれども。 えーとまあ、一般の連立一次方程式には、その、前の定理 2.15 でやりましたように、解を持つ場合や持たない場合があり得るんですが、政治連立一次方程式は、必ず解を持つと。えー、と少なくとも、X イコール0という自明な解を持つという点に注意してください。で、えー、と問題はですね、そのこの政治連立一致方程式というのは、X イコール0という自明な解は必ず持つんですが、じゃあ、 自明でない解ですね。あのゼロベクトル以外の解を持つかどうかというのが問題になるわけです。でそれに関して、次のことが言えまして、この正次年日日方程式が、えーと、非自明な解ですね。すなわち、x イコールゼロ以外の解。 を持つための必要十分条件は A のランクが N より C に小さくなるということです。ですので、も、え、し、ー、ともし 与えられた政治連立一時方程式が自明でない解を持つならば、A の係数行列 A のランクは N より小さくなりますしまた逆に政治連立一時方程式が与えられていてもしその係数行列のランクが N より小さいということが何らかの形で分かればその政治連立一時方程式は自明でない解を持つということが分かります。でさらに えー、とこの時ですね、その、自明でない解というのがですね、いくつかの基本解と呼ばれる解の線形結合で表されるということも、あの、前、この政治の理事方程式を学んだきにやりました。で、その基本解のえを構成するですね、その解の個数も分かります。で、この時、その、 N から A のランクを引いた差だけの個数の解からなる基本解が存在します。 というのが、この定理 2.17 の内容です。 一般の連立値方程式ですと、この n とランク a のランクの差というのが、ちょうどその解の自由度に当たったわけですけれども、先人連立方程式の場合は、まあ、同様の意味で、ちょうどこの個数からなる基本解をそのということが言えます。ここまでいいでしょうか。というわけで、 一応この第2章を一通りやってきましたけれどもその第2章でやってきたことをもう一回振り返りますとそのまずその行列の行変形やあの列変形といったこの基本変形を学びましたでえとそしてそのそれはどういう目的でやったかというとその連立一次方程式のまあ性質をですねその行列の計算を使って調べると いうのがこの章の目標にありましてその結果その行列のランクという概念を定義しましたこれは行列が与えられるとその行変形や列変形の手順に関わりなく常に持っている性質でしてしかもその連立時方程式の 解、まあの存在性ですとか、それから解の個数といった情報が、ランクを計算することで、ランクから得られるということが、まあ大体、のこの第2章 の, あの内容でえ終わったと思います。で、えっと、このまあ行列とですね、それから連立時方程式 の, あの話はですね、これからこの先なんですが、第5章ですね、その、 第5章にはその数ベクトル空間というのができてきてその中で特に線形写像というあの写像が出てきますけれどもそのえと線形写像というところでまたあのそのまあ連立式方程式もしくは行列のまた異なる側面からの性質をあの見ていきたいと思います。ということでじゃあとりあえずこれで第2章は一通り終了でして。 次に第3章の行列式に入ります、うん、で、えっと あの行列式の部分 で, ですねすでに教科書を読んできた人は気がついたかもしれませんけれどもあのこの第2章までとかですねあるいはその第5章以降の内容とはちょっと経路が違う内容なんですねでえっとじゃあまあとりあえずそのまあ全く教科書を見てきていない人でもあのついてこられるような まず行列式の定義からやっていきましょう 3.1 節にはじ、まあ、めにという説がありましてで、まあ、あの教科書の58ページにはいろいろなことが書かれてあります、えー、とまず行列式というのがその、まあ、行列に応じて定まるあの 特別なスカラーだということが書かれてありまして、あと行列式というのは正方行列に対してしか定義されないものだということも書かれてあります。で、じゃあその行列式とは一体あのまあ、何者かということとですね、それからそれがどんなふうに線形代数の中で使えるかというのをあの学びましょうというのがまあこの章の大まかな内容です。 えー、ということが多分、あということがあの教科書の方には57ページのイントロダクションに書かれておりますのであの各自後でよ読んでみて確認してください。でそこでまずその 3.1.1 節が2次の正方行列の行列式ということで、一応この教科書の58ページにその定義 3.1 というのがありまして定義 3.1 ではその1次の正方行列と それから二次の正方行列の行列式が定義されていますので一応書いておきましょう。 まあ、あの読めばすぐわかるとは思うんですが、えっと、まず行列を与えてますね。で1行1列の行列、それから2行2列の行列を与えています。 の行列式ですねえっ、ー、と英語でそのデターミナントといいます まあ、次の問い定めるっていうんですけれどもまず。 一行一列の行列式というのは、まあ、その行列の成分そのものになります。あと、記号なんですけれどもあの、教科書にもありますが、いくつか記号の使い方がありまして、一つはこのデトという記号の使い方なんですが、これはあの行列式の英語のデターミナントの頭文字から来ています。それから 2行2列の場合ですとこういうデターミナントの記号を使う書き方とそれからこの行列と同じような形でその境界線の縦棒で書く書き方と2通りあります。で えっ、ー、とこの二次西欧行列の行列式は A の1、1の1、2、4、4、1とこういう形になるわけですね。で、うーんと、まあこの 計算の仕方は多分、あのまあ、知ってる人も多いかと思いますけれども、この行列の成分をこう斜めにかけたものを足したり引いたりするっていうんですね。で、こうして見てみますと、この対角成分をこうかけていったものを、まあ、プラス、えー、加えると。それから、えー、対角成分とあの逆の向きに、 かけていったものを引くという形で二次の行列式が定義されていますのであの確認してください。ここまでいいでしょうか。 はいでとまあ、問題はですね、そのまあ、これからあの勉強していく中では、一般 の, その N 次正方行列の行列式っていうのをあの定義していくんですが、あのその前に少し、この2次 の, の, の行列式を取 り, 取り上げまして、その行列式の、まあ、意味するところをです、ね、少し見ていきたいと思います。 でと実はこの教科書を見ていきますとその、まあ、教科書の58ページ の, この定義 3.1 の下からいろいろなとその二次の正方行列の行列式のまあ性質ですとかあの使い道についてあの触れられています。例えばと 教科書58ページの下の方にあります例の 3.1 ですと逆行列が行列式を使って表示できるという話 で, でこれ多分皆さん入試問題などで二次の正方行列の逆行列を使ったりあるいはその公式を覚えたりしたことはあると思うんですがそこでその分母に出てくる AD-BC 分の1ですか あれは実はこの行列式なんですね。この与えられた行列の行列式がこの逆行列に出てきたりすることもあります。でそれから、あと、教科書59ページに行きますと例題 3.1 で、その連立時方程式の解がその係数行列の行列式を使って表すことができるというのは、えーとまあ、式がちょこちょこっと載ってますけれども、 これは分後でクラメルの公式という名前で実際に計算をやってみます。でそれでですねこう、まあ、教科書60ページから61ページに、62ページにかけまして、いろいろ説明が あ, のありますので、まああの、詳しいことを知りたい人はこれあの各自でこの教科書を読んでみてください。でまあ、あの い, いくつもです、ね、その興味深い性質が あのこの教科書にも載っていますけれどもなかなかその全部をこの限られた時間内で紹介するのは大変ですの で, で今回に関してはそのこの行列式がですねこ の, この行列を構成する列ベクトルですね列ベクトルが貼るの平行四辺形 の, その符号付きの面積と呼ばれるものに対応していることに絞って説明したいと思います。 でえー、と今の話をもう少しきちっと書きますとこういう行列式ですね二次の正方行列のこういう行列式はえっと久々にその懐かしい平面ベクトルというと名前に戻ってきましたけれどもこの平面ベクトル、まあ、A をこの 第1列ですね。A11、A21。それから B を、この行列式の第2列ですね。A12、A22。この2つの平面ベクトルが、貼るというの意味は後でちゃんと書きます。 平行神経の符号付き面積とを表すと。でまあこれからちょっと時間かけてその 符号付き面積というのはそのただの面積とどう異なるかという話もあのしていきたいと思いますのでえまあその辺はこれからおよ い, おい話をしていきますけれどもじゃあまずはそのまあ単なるこの2つの平面ベクトルが貼る平行神経のま面積を考えてみましょうと。 えー、どううしししまますかかね一応使って い, いのをにしましょそしたらですねじゃあ最初に<笑>。 まあ、あの符号付きという話はとりあえず置いといて、そのじゃこの平行四辺形ですね、一応ちゃんと書いてみましょう。あのちゃんとというか、まあ略、略図ですから、必ずしも正確ではないかもしれませんが、大体の形を書いてみたいと思います。まあ、例えば、この平面上に平面ベクトル A と、それから平面ベクトル B というのが、 あった時に、まあ、この2本のベクトルで貼られる平行神経ですから、えー、例えばこの平面ベクトル A をですねこの端点が平面ベクトル B の上を動くようにこうずずず ず, ずとずらしながら行きますとちょうどこの平面ベクトル A を平面ベクトル B に沿ってこう平行移動していった時の、まあ、こういうそうそうこういう図形がこうできると思います。 で、ここがちょうど、えー、と A プラス B になっているわけですね。で、まあ、とりあえずその、あこの座標が与えられていますから、えー、とここの平面ベクトル A の先の座標が A の1、1と A の2、1ですね。それから平面ベクトル B の先、先端の座標が A A の 1, と A のと で, で、まあこう、こういう設定で、その、まあ、この平行四辺形 の, あの面積をまず求めてみましょう。で、えっと、まあ、ここでは普通に、その、三角関数などを使って面積を求めることにしますので、この、平面ベクトル A と B のナス、まあ、角を、まあと、と角度をタと。 おきましょうであとはこの面積をですねまあ S' で表してこれを求めると。ということにしましょう。 一応、ここの、これからやる計算の目標としましては、この平行四辺形 の, その面積が、先ほどのこの行列式の表示に等しくなるような形で持っていくということです。で、えー、と早速、じゃ計算に入りたいと思いますが、ここまで何か質問などありますか大丈夫ですかね。はい。で、えー、と計算に入りますと、このッシュ。 という平行、えーまあ、四辺形の面積なんですが、これ皆さん、多分これまでいろんな機会で計算してきたと思いますけれども、このそれぞれのベクトルの長さに、3θ をかけたものにこう等しくなるわけですよね。 えー、と一応まあこのサイン θ はえーと正ということにしておきましょう。で、えー、とまあこのままですとその進まないですので、とりあえずこの両辺を2乗することにします。 そうしますと、まあ、s' の2乗ですね。で、これが、あとはまあ、ひたすら、こう、それに合わせて計算をしていくんですけれども、a の長さの2乗、b の長さの2乗、sin2 乗 θ で、まあ、sin2 乗 θ が現れるとあの、よくやる置き換えというのは、これを sin2 乗 θ を1マイナス cosin2 乗 θ に。 置き換えることですので、実、ま、際、あ、やってみます。<笑>えっと、これでいいんですかね、これでいいんですね。で。で、まあ、これを展開するわけですね。 ね、ちょっと黒板の端の方に来てしまいましたがえー、っとこれマイナス、えー、コサイミゾーゼを θ ということになりますでえー、っと実はここでですねその一つ気がつくことがあってえー、っとこの授業のだいぶ 最, 近の最初の方ですね平面ベクトルをやったときに A と B、ヘミベクトル A と B の内積をやりましたが、実はここの部分というのは、この A と B の内積の2乗に等しいことがわかります。A と B の内積の2乗に等しいと。で、これを使うと、その、あの、面積の式から、その、 2本のベクトルのナス角をなす角、θ 角書くと θ を除くことができるようになります。で、えー、ともう一度書き直します と, えーと、A の長さの2乗かける b の長さの2乗マイナス A と B の内積の2乗と。 いう形になりますで、あとは、今度は そ, のそれぞれ の, あのベクトルのまあ長さの二乗ですとか、それから内積の部分をですね、そのベクトルの各座標を代入して表しましょう。そうしますと、うーっと、 ベクトル の, の長さの2乗というのはその各成分の2乗の和ですから、えー、これで表しますと例えば A の長さの2乗は A11 の2乗プラス A21 の2乗ですねそれから B の長さの2乗も同じく同様に A12 の2乗プラス A22 の2乗となります それから、あと、内積に関しては、これは、あの、各成分の積の和でしたので、この場合ですと、A と B の内積ですから、まず、ベクトルー A とベクトルー B の第一成分の積、A の1、1、A の1、2、プラス、A の2、プラス、A の 2の2とでこれの2乗というなります。ここまでいいですかで、あとはですね、これをその、まあ、展開して、それからこ ち, こちらの第2個も展開して、で こういろいろ項の消去などを行いますと、ちょっとこれは途中の計算は皆さん各自で確認していただきたいと思うんですが、最終的に、a の1、1、a の1、2マイナス、a の1、2、a の2、1の2乗という式になります。 ちょっと途中は省略しましたが、多分皆さんだったらこうちゃんと展開して計算すればうまくまとめられると思います。一応僕も昨夜の12時ぐらいに計算を頑張ってやりましたが、とりあえず幸いミスはしませんでしたので。 そうしますと、結局、その、これは S' の二乗でしたので、この両辺のあの平方根を取りますと、この S' というのは、A の一 1, 1、A の一二マイナス、A の、あ、ごめんなさい、A の、ごめんなさい、どっかが違うの。A の二です。すみません。二ですね。A の二マイナス、A の1、2、A の二一 まあ、あのー、変を取っていますので、これ絶対値にしましたけれども、えっと、まあこういった形で、こう、実は、のこの平行四辺形の面積が表されると。でしかも、あの、行列式ですね、先ほどの、あの、行列の行列式がちょうど面積となってここに表れていることがわかります。ですので、まあ、少なくとも、この行列式、二次正方行列の行列式というのは、 その大きさに関しては、この行列を構成する2本の平面ベクトルが張る平行四辺形の面積に等しくなっているということが分かると思います。はい。はい。あ、あごめんなさい、これですね。はい、すいません。えっ、ー、と、ここですね。 はいいいいありがとううござままますそうです、ね、すすそでででねせんでここまでいいですか少なくとも面積、その幾何的に計算した面積に関しては、その大きさは行列式と一致しているということで、じゃあ次にその先ほどですねその述べました符号付きの面積についてちょっと説明したいと思います。 で今度はそのカッコ2としましてえと、まあ、先ほどと同じようにこの与えた行列からの列からなる2つの平面ベクトルを取り上げますけれどもこの A と B に対してまあ符号付きの面積と呼ばれるものを定めます。これを S の A と B というふうに。 書きますけれどもこれを次のように定めますえー、とまず一番目 その大きさは、えっと、先ほどのその幾何的な面積ですね、カッコーった幾何的な面積の、まプラスマイナス1倍と。まあ、状況によって、その符号は変わったり変わらなかったりしますけれども、ま大きさは、その先ほどの幾何的な面積と等しいということにしましょう。 で、えー、と次に、その、じゃあ、符号はどう定めるんですかっていうことなんですけれども、この S の符号ですね。まあ、これ S の符号ということにしますけれども、この S の符号は、まあ、ベクトル A と、えっ、ー、と、ベクトル B の、まあ、ナス核、 えー、っとこちらの左の黒板で言いますとちょうどここの角ですね。この角によって定めます。ちなみに角度に関してはえ角度はマイナス π からまあ π の間を取るということで。 これによって定めます。で、どのように定めるかなんですが、ベクトル A からベクトル B に向かって、原点の周りを回る方向というのを考えましょう。 ちょっと回りくどい、回りくどい説明ですけれども、原点の回りを回る方向。えっと、だから、この黒板の例ですと、ベクトル A からベクトル B に向かって原点の回りを回るということですから、えっと、こういう回り方をしようとするんですね。で、あの、このベクトル A からベクトル B への回り方っていうのは、 皆さん見てすぐわかるように、二通りの回り方があることがわかります。えっ、ー、と、一通りは今、黄色いチョークで書いた回り方。もう一通りは、もう一通りは反対回りとなりますよね。で、二通り考えられるんだけれども、その、角度を測ったときに、角度が、この、マイナス、π から π の間に、収まるような回り方を考えましょう。ですので、この場合ですと、その、時計回りで回ると、その角度は、 パイを超ええてしまいまいいすからそれは考えないとですのでこの場合ですと半時計回りにしてその角度が θ がマイナス π から π の範囲内に収まるような回転方向を考えます。そういう回転をしたときにですねこの角度を満たすような回転をしたときにこの回る方向が半時計回り。 だったら、えっ、ー、と、符号はプラスにしましょうと。ですので、この状況ですね。今あるこの状況。えっ、ー、と、A から、あの、関時計回りについた、回ったところにこの B がある場合は、あの、この面積はプラスにしましょうと。で、逆に、 時計回りになったときですね。ですので、例えば、この黒板の図ですと、このベクトル A と B が入れ替わっていたような状況を考えましょう。そうすると、A から B に回るというと、これ、角度 θ が π、マイナス π から π の範囲で考えると、これ、時計回りに回ざるを得なくなりますので、ですね、この A と B がここで入れ替わっていたような場合には、符号はマイナスと。いうふうにして、 この符号付き面積をというのを定めます。ここまでいいでしょうか。え、多分皆さんの中にはそ の, あの面積に負を負の値を導入するとのは一体なんじゃと思う人も疑問に思う人もあのいるかもしれません。で、多分そういう疑問を持つということは。 あのでしょうね、この我々の現実の生活においてその現実に何か面積を持つものが負の面積を持つということはまあありえないわけで何か実在しているものは正の面積を持つのは普通だというそういうあの信念が あ, のあるからだと思いますしあの僕は全くそういうあの認識は正しい そ, それはそれで正しいのではないかと思います。ししかしあの数学を考える上ではその 正の面積ばかりなくて負の面積というような考え方をするとあのより物事が合理的に進んだりとかあるいはそのより一般的な物事を考えることができるようになるということがしばしばあります。例えば皆さんあの、まあ、微積分の方であのこれから積分を習うと思いますけれどもあの、まあ、一つの認識としてあの積分定積分あるいは定積分の値っていうのはそのある関数のグラフと それからそのある区間とそれから X 軸で区切られた図形の面積であるというふうにこう教わった時もあるかと思います。しかしその必ずしもその定積分の値というのは正になるとは限りませんで例えばその負の値を持つ関数の定積分を計算しますと負になったりしますよね。でそれっていうのはその単にその面積という概念だったものがより一般化されてですね こうある時は正になったりある時は負になったりそれでも数学的にはあの つ, じ つ, つじつまがあってあのうまくやっていけるということがしかも そ, ういうそのようなあの拡張をした方がですねあのいろいろな問題にうまく適応してあの、まあ、これまでわからなかったいろいろな知見が得られるというようなあの、まあ、ご利益もあったりしてですね、まあ、そういうことから例えば負の面積を扱うも定積分で扱うことでこう数学が発展してきたと。 いう一面もあるかと思いますで、えー、とちなみにこ の, です、ね、この平行四辺形の符号付き面積っていうのを考えてみますと、まあ、あの一つの考え方としてはそのこの平行四辺形に表裏をつけての裏返した時がこの面積っていう考え方もできるかもしれませんね例えば、えー、ここにありますようにあのベクトル A とベクトル B なんですが、まあ、A が皆さんから向かって右側の方にあるとしたならば、まあ、これであの 面積は正だというわけですねところがこの A と B の位置関係が逆になったということは、まあ、言ってみればその平行神経を裏返したというふうな認識もできると思います。ですので、えー、とそういったですねその、まあ、これまで我々が扱っていなかった例えばその平行神経を裏返してみたとかそういう状況を扱うことによってそのより数学として一般的なものが扱えるようになったりとか。 からまあそれによって数学はより豊かな内容を含むようになると い, ということもありますのであのなかなかですねこう先入観からこう逃れるというのは難しい場合もあるかもしれませんけれども、まあ、数学を学ぶ時はぜひこう柔軟頭を柔らかくしてですねでまあそういうこと言っていくけどそういうこともあるんかいなぐらい の, あの気持ちでとりあえずあのま あ, あの 本を読んだり、それから話を聞いてみると、良いんじゃないかと思います。えっ、ー、と、そこでですね、こあと残りの時間もう少しなんですけれども。じゃあ、この符号付き面積。から分かるですね、いくつかの性質を上げておきます。 で、まずですね、えー、基本ベクトルを考えましょう。えー、基本ベクトル、えっ、ー、と、1,0 と、それから、まあ、0,1 ですね。この 0,1 に対して、ゼ0と 0,1 に対して、この、えー、と2本の、 ベクトルからなるその平行四辺形。ここで順番が大事で、これが E1 ですね、それからこれが E2 ですので、ちょうど角度は半時計回りになるように。 定めるんですけれどもでこの面積はいくつかになるかっていうと、えー、っ皆さん非常に自明だと思いますがこれ1になります。えー、っと今あの、まあ、基本ベクトルは直行していましてでそれぞれの長さが1ですので、まあ、平行四辺形この平行四辺形はすなわち、まあ、あの長さが1の正方形なわけですね。ですのでこの符号付き面積は1です。 でえー、と2番目に挙げるのがまあ反対称性とも呼ばれる性質なんですけれども、ベクトル A と B のまあ符号付き面積がですね、と A と B を入れ替えると。 A と B を入れ替えると符号が逆になります。えー、とこれはあの先ほど説明し、この図を使って説明しましたように、まあ、A と B を入れ替えるときに、角度ですね、角の向きがその時計回りになるか、反時計回りになるかっていうので、逆向き、A と B を入れ替えれば、この角の とか逆向きになりますので、それでえーと A と B を入れ替えると、この符号付き面積は符号は逆になるという性質があります。で、これを使うと、その A と A 自身の符号付き面積っていうのはゼロになります。えっとこれは。 皆さん、示せますでしょうかもちろん、直感的に A と A というと重なっているから面積がないとも言えるんですけれども、この反対称性の式を使っても言うことができて、例えば A と A の付き面積ですから、この式の B にこの A を代入すればいいわけですね。そうすると、この反対称性から、 A と A の符号付き面積は自身にマイナス1をつけたものに等しいと。で、こういうものを満たす符号付き面積といったら、もう0しかありえませんから、そうすると、このベクトル、自分自身のからなる符号付き面積はまあ0になるということが言えます。ここまでいいでしょうか。 なんか質問ある人いますかはい。じゃあ、実はその、今日はちょっと話が途中で終わってしまったんですけれども、次の時間ですね、この符号付き面積の続きの話をしまして、でその行列式との変わりについて見ていきます。でそののの上で、えー、と今度はその一般の N 字の